来ました。どうもベトナム住みます芸人 WC のカズですよろしくお願いしますはい来ました私今バンコクに来ておりますドクドクドクドクいます今日来たのはワットパクナムにやってまいりましたワットパクナム宇宙のようなお寺みたいなね紹介されてますけどもちょずっとここ来たかったんですけどなんかあの改修ですかなんか工事もやってたみたいでもうそれも終わったしはい。 やっと来ることができたんで、えー、早速中入っていきたいと思います行きましょう e t s go ワットパックだも日本語で書いてあるこちらねこうこれが有名な絵ですよね天井のこれを生で見たいと思います もう日本語で緑ガラス5 0ズ1階です。お土産も皆さん 素晴らしい素敵なお寺に出会いましたいやワット・パクナムこれは来てよかったちょっとだけあのちょっとだけね移動が麻生奥の方から移動してきましたけどちょっと1時間ぐらいかかりましたけど、はい、来てよかった最高だめっちゃ綺麗です大仏様の後ろ姿背中だ すごいですね。これがたいですか。これがたいですね。風景も。相当。高いマンションがいっぱいる。わあ、今まさに。書いてるところです、ね。 塗りが薄いっすも、ね、ん<笑>一瞬だけのクラブミュージックすげえっすこれでけーすごいです 個性が、個性がありますね、お寺の中に。素敵です。パンガシルスです。ナマズじゃなくて。これはやばい。すごい。この辺一体全部いますね。 えっ、ー、とやっぱりタイといえばバンコクといえばウィーエンドマーケットナイトマーケットもいいですけどウィーエンドマーケット僕はこれはもうバンコク来る旅に行ってるんですけどねいろんな安い T シャツとか結構おしゃれなデザインのものも売ってあるんでそれを買いに来ましたけどまあとにかく暑い BTS でね来たんですけどえー モーチット駅かもモーチット駅まで来てそこから歩いて10分もかかんないかな目の前にある公園の中に入ってってやっぱこれですよ相当でかいんですけどこんぐらいの規模のねやっぱりマーケットがあるとワクワクしますよね行ってみましょういやいいやいやいやいやいやいやいやいやいい 久しぶりだ来ましたみなり古着エリアみたいなね<笑>やべぇでもこれですよねやっぱさこれがいいよね もう昔来た時はこの今僕が歩いてるようなところも人がごった返してたんですけどやはりまだまだあれですかね全盛期にはちょっと届かないですかねでもやっぱワクワクしますわこれ最高だまあ来て早速ですけどちょっとトイレ的な。 もうそのまま流れていこういう観葉植物とか、なんかペットとか、ペット動物とかも売ってたりするんで、いますみませんね。<音楽><音楽><音楽> あーけどやっぱまだやってないところもありますねしゃってますわ本当にいいですね本当こうやってこうやって来れて最高ですやっとこうやって旅行に来れたことの喜びを今正直めちゃめちゃ噛みしめてます嬉しいですね 結構日本語の T. シャツが映ってる。夢が叶う。やっぱいいよね、こういうのもウィークエンドマーケットのね、醍醐味。飯も食えるっていうね。最高。すごいな。うん。バナナポテト。はれにします。すごい。 ココナッツすごい出た、まりま、はい。 ちょっともうちょっと夕方ぐらいから来る方がもしかしたらいいのかもしれません、えー、正直めっちゃ暑いですもし週末にバンコクにいるようでしたら是非このチャットチャックの一番ウイーケンドマーケットに来てみてください結構ワクワクします<音楽>